今日は寝転がったままお尻とお腹周りとそして内ももこの3つがいっぺんに鍛えられてすっきりする簡単なエクササイズ一緒にやっていきましょう内もも伸ばしていきますねお尻のお肉かき出して両手前に置いてで前にちょこちょこちょこっと歩いて背骨伸ばしたままねで前屈していきますあとは頭の力抜いて床眺めていきましょう かかとブーとのに蹴って膝の裏がね、しっかり床についてるのを感じて、この内もも伸びてるのを感じていきます。今日ね、内ももと、あとお尻を使っていくので、まずはね、しっかりと内ももとね、このお尻も伸ばしていきましょう。はい、ゆっくりと、体を起き上がって、反対足し、吐いて、ちょこちょこっと前。 で左の内もも伸ばしながらお尻もねしっかり伸ばしていきます。背中丸めないで背骨まっすぐなままおへそをこのね手前の足に近づけるイメージ。膝はぐーっとねマットを押していきましょう。長く吐いていきますね。はいゆっくりと戻りましょう。 ええー、と右足左足にかけてこうやって肘持って吸って背骨伸ばして吐いてぐーっとね。膝自分の方に近づけていきます。で、今お尻の外側ね、しっかりと伸ばしていきましょう。 上のの足足抱えて上の足伸ばします吸って吐きながら斜め後ろにグーッと蹴って膝伸ばしたままここで一回止めましょうで吸って下ろしますこれ繰り返しますね吐いて斜め後ろに蹴ってで戻しますこうやって膝を抱えることによって腰が反らないようにねしていきますふっこの辺しっかり使ってますよはい戻す 吐いて、ぐっと切って、ここで一回ね、足止めます。で、戻す。吐いて、ぐっと斜め上。で、戻す。吐いて、ぐっと切って、腰丸めますね。はい、吸って戻す。吐いて、ふっと斜め上。はい、戻す。吐いて、ふっと斜め上。はい はい、戻す、吐いて、ふっと斜め、うん。はい、下ろしましょう。そしたら、今度、肘を立てて、この足で床を押して、お尻を持ち上げます。足で押して、お尻を。この内もも使ってますよ。で、ゆっくりと下ろす。これ、繰り返します。肘で押すんじゃなくて、足で押して、お尻を持ち上げる。ね。 この足で押して持ち上げましょう。で、上げるときもゆっくり持ち上げて、下げるときもゆっくりろします。いいですか、さクイッと持ち上げていい、じわーっと持ち上げて、でじわーっと下ろします。はい、じわ、足で押してますよ。肘じゃなくて足で下ろして 吐いて持ち上げてはい、下ろす吐いて持ち上げて内もも使ってますよはい、下ろす吐いて持ち上げて下ろしましょうはい、そしたら反対いきます反対に寝、ね、転がって下の膝抱えてでもう一個の足伸ばします でそこから斜め後ろにぐーっと蹴り上げましょう。腰丸めて、はい、戻す、2、斜め後ろ、戻す、3、斜め後ろ、キュッと蹴って、ここで止めますね。で、下ろす、吐いて、斜め後ろ、下ろす、 吐いて斜め後ろ下ろす吐いて斜め後ろ下ろす吐いて斜め後ろ下ろす吐いて斜め後ろここでキュンと止めましょう手ろす吐いて斜め後ろ もう一回斜めにしようはい下ろしましょうそしたら肘を立てて足伸ばしてこっちの足で押しますよこっちの足で押してお尻アップはいゆっくりとおろす吐いて押してこの内もも使ってますおろす吐いて押しておろす 吐いて、ぐっと、この足を床に。下ろす、吐いて、押して。で、どサっとね、そっとりね、じわと上げて、肘じゃなくて、こっちね。下ろす、足で押して。下ろす、吐いて、押して。このね、ウエスト使ってるの分かります 下ろす、吐いて、押して下ろす、吐いて、押してはい、下ろしましょういかがだったでしょうか寝っ転がってやるたったこれだけのエクササイズですけどしっかりやるとめちゃくちゃ効いた感じしますよねお尻、ウエスト、そして内ももです 寝転がったまま簡単にできるエクササイズでとっても効果高いので寝る前などにぜひやってみてくださいテレビ見ながらでもいいですよね。それではまた